いたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は大垣行き、大垣行きでございます。この電車は？ の方は、両車券を開札口備え付けの両車券箱へお入れ願います。両車券をお持ちでない方は、一番前のお寄陣箱で電話願います。なお、両替機も設けておりますので、ご利用ください。 Thank you.